ウまず初めに自分が日本にエグザイルライブを見に行ってしまったとき旦那さんが私がアイドル追っかけをやっているのを嫌がっていますどうやって彼の考えを考えられますかということでまずエグザイルのライブを見に行ってしまったときていうね、ちょっとなんか言葉的に引っかかる部分があるんですけれども、えー、そこはさておき。そうですね。 ぜひ旦那さんを EXILELIVE に連れてきてください感じする自信はあります、えー、ジェフに聞きたいんですがあ親密な関係で情熱を保つ方法はありますかということなんですけれども付き合っている方と長く情熱を保つ方法はありますかということなんですが僕自身はですね、まあ、こういったご時世なのでいつ何が起こるかわからないもしあなたが今日この一日で人生を終えてしまうとしたらどうでしょう。そういうようなね思いいよな思 日々を過ごすときっとね考え方も変わるんじゃないでしょうか大切な人を心から大切に思ってください続きましてよく感情をぶつけてしまいますそのことが間違っていると分かっているけど時々我慢できずに当たってしまいますどうやって改善すればよいでしょうかということなんですがこれはえー、怒りがこみ上げてきたとき6秒深呼吸してみてください自然と怒りは 収まってくるはずですその時によく喋った方がいいかそれともぶつけてみた方がいいか考えてみてください冷静な判断ができるんじゃないでしょうか僕はそうやってます、えー、自分が好きな人が実際に何を考えてるのか分かりませんどうやって知ることができますかということなんですがこれはね相手を知る、知ろうとするんじゃなくてまず自分に 素直になって自分のね。内側全てを相手にさらけ出してみてください。そうするときっと相手もね。自分のことをですね。少しずつ少しずつ出してくれるようになるんじゃないでしょうか。きっかけは自分からです。はい、jf のようにハンサムになるにはどうすればいいですか？と。しえしえはい。勘案してはい。いや、もうね。自分はそのようには？ えー、感じてはいないんですけれどもまあ僕が素敵だなって思う人はみんな心がが豊かでで広くて優しい人が多い人多すまあそういった方がねえ内側から出るオーラがすごく素敵な人が多いなと多いと言いますかねえ内側から何かねこうオーラが出てる人が素敵に思うことが多いので僕自身もそうなれるように日々 なんか意識努力ししてるような気がします、えー、続きまして異文化の結婚を維持するにはどうすればよいですか文化的な壁にぶつかったことはありますかということなんですけれどもこれは相手の、えー、文化そしてルーツを深く知るそして、えー、理解してその異文化を楽しむということではないでしょうか。ね本当にこの人生長いようで短い時間の中でいくつものチョイスがあると思います。そその中で出会った人そして えー、触れ合った文化というのはですねとても貴重なことだと思いますので自分が出会った知り合った異文化を愛するそしてね、えー、そこを深く知りいい何かね人生が楽しくなるんじゃないでしょうかいろんな視野が広がるんじゃないでしょうかぜひ異文化を愛してください、えー、夫が娘をとても愛して私を冷たか使っている場合どうすればよいでしょうかということなんですけどもこれ難しいですね。えー、なんかかねね、まあ、台湾ですか、ねえー、ですは 娘は夫のの前世の恋人という説もあるんですよそういう言い伝えもあったりもするんですがやっぱり自分の血のつながった娘ですからねそこを深くやっぱり大きな愛で包み込んで優しさで包み込んで無償の愛で、えーね、接していただけたらきっとねいつかは旦那さんも。 奥様に振り向いてくれるんじゃないでしょうかとてもね難しい問題かと思うんですけどもポジティブにはい、家族を愛して日々を楽しんでくださいよろしくお願いします今回質問を投げかけてくれた皆様ありがとうございました微力ながらではありますけどもお答えさせていただきました皆様の質問にお答えできる場をまた設けたいなと思いますのでまた ぜひたくさん質問を投げかけてください。よろしくお願いします。失礼でした。じゃあ。